よッツゴ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 ソパン祭り、本屋の皆さんでした。ありがとうございました。皆様には引き続き、ふるさと祭り東京2023よさこい総踊りをご覧いただきます。